みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール豊川講師の瀧澤でございます。今回はクロマチック練習をやってみようということで、この動画は2本目の動画でございまして、先ほどの1本目の動画の方で、クロマチック練習はどういうことに気をつけたらいいかとか、具体的にはどういうふうに練習をするかとか、その細かい話をさせていただきました。で、この2本目の動画では、基本的なクロマチック練習のやり方を 応用させて、応用1、応用2という2つのパターンをです、ね、練習してみたいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、とりあえず応用1をちょっとやってみます、実際にやってみます。こんな感じです。まあ、こんな感じで1本ずつ弦が飛ぶわけですね。なんか3弦いったら5弦に行って、4弦いって、六弦に行って、切り返し。 ちょっと一緒にやってみましょうか意外と難しいと思いますテンポ100でやってみましょう行きますワンツースリーフォー6弦から4弦5弦から3弦4弦から2弦3弦から1弦繰り返します3弦2弦から4弦3弦から5弦 弦から6弦切り返します2周目スタート切り返します2弦から4弦に切り3弦から5弦に切り5弦から6弦に3周目スタート 4弦に3弦から5弦に、4弦から6弦に、ここまでで今、1周、2周、3周したので、ここまでで1セットとして練習していただけるとうれしいなと思います。もちろん、いつもと同じような感じで、これで早いと感じたら、どんどん遅くしていって止まりませんし、余裕だと思ったらもっとテンポを上げていただいて全然大丈夫です。で、気をつけるポイントとしては、1つ目の。 さっき1本目の動画の中のクロマチック基礎のときと同じです。気をつけるポイントは3つ、えー。まず左手のフォームをあまり変えない。バタバタさせない。そして2つ目、ピッキングとフィンガリングをしっかり噛み合わせる。それで、3つ目は切り返しのときに間を空けない。この練習の場合は、この弦が飛ぶときもそうですね。こっち行って、こっちに余弦に行く間にちょっと間が空いてしまったり。 しないい。ように気をつけてくださいで、意外とやってみると分かると思うんですけれども、この縦の色って結構難しいんですよ。6弦弾いて、4弦に行かせるつもりが3弦ちゃったりとか、5弦ちゃったりとか、もしくは4弦を押さえてるっぽいんだけれども、音が出てなかったりとかすると思うんですよね。しっかりと音をはっきり出しながら練習していただけると嬉しいなと思います。さっきの普通のクロマチックだと、どっちかというと、この 横の移動の練習という感じなんですが、ギターって意外とこの縦のこっち側の動き、も意外と難しいんですよ。なので、この応用1に関しては、こういう縦の動きのトレーニングも含めた練習法という感じでしょうか。み、え、な、ー、さんのレベルに合わせて基礎の基本の方でもいいですし、この応用1の方でもいいですし、まあ、どちらかを練習していただけると嬉しいなと思います。意外とこのね、 切り返して降りるほうが大変。小指がね、この狙ったところになかなかいかないという感じになるんですけれども、まあ、そこを練習でカバーという感じでございます。えー、できないことをできるようになるための練習ですからね、ね、えー。その辺はちょっと根気よく。むしろできなかったら、よっしゃ、俺できないぜ、ここからできるようになったんでんでみたいな感じのガッツポーズをするくらいの勢いでやってみてください。で次 こんなのま だ, まだアマチュアレーズ全然もっとできるよこんなの簡単だよという方のためにです、ね、応用にをご紹介させていただこうかなと思います。普通にむずいと思います。ちょっとやってみるとこんな感じ。<音楽>まあ、こんな感じで。 指一本一本で弦を変えていくような練習法です。これ、結構むずいと思います。やってみましょう。まず、6弦の1フレットは人差し指。そしたら、すぐにも中指は5弦に行きます。で、薬指は4弦に。小指は3弦に。こう斜めに行くような感じですよね。で、こっちの練習の場合は、指を。 押さえっぱなしにして音が濁らないように気をつけてください。できるだけ指を一つ一つ離して、音が重なるように気をつけると。けれども、こんな感じで短くなってしまわないようには気をつけてください。それで、6弦が終わったら、5弦に行きまして、それで、4弦に行きまして、ここまで行ったら、形を・・・ 反対にします人差し指が1弦から、2弦から、3弦から、で、ここで1周、1フレットを上げて、また1フレット1フレット上げて、 ンセットとととしてできるいいかなと思います。これテンポを上げると、ね、右手のピッキングもすごく難しくて、僕もちょっと今ミストーンをちょこちょこ出してしまったんですけれども、フィンガリングも難しいし、ピッキングも難しいし、なかなか際どい練習法かなと思います。110でちょっと一緒にやってみましょうか。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。 いいですねこれ、ほんまに。<笑>どううしようかな。もうやめましょうか。か、うんえー。こんな感じの練習法でございます。やっぱり人差し指と中指、この2つに関しては成功率といいますか、その狙ったところに命中する確率が高いと思うんですけれども、この小指と薬指に関しては、なかなか6弦、5弦、4弦、3弦ときれいにはいかないと思います。人差し指、中指は OK でも薬指が。 うわ !5 弦いっちまったとか、うわ !3 弦いっちまったとか、なんか薬指と一緒に小指が薄くくっついてきちゃったとか、なんかそんなふうにトラブルが多々起きると思いますので、ぜひともです、ね、しっかりときれいにフォームが切り替えられるように練習をしていただけるとうれしいなという感じです。それで、これをまた100で余裕だったら上げて、難しかったらテンポを下げて、そんな感じで練習をしてみてくださいませ。そんなわけで、2本の動画に分けて、 基本的なクロマチック練習のやり方とその応用2つをご紹介させていただきました。えー、1本目の動画のほうで僕はぼそっとクロマチック練習をいっすってと言っちゃいましたけれども、まあ、僕自身もそんなにあのたくさんやっているわけではなくて、うん、あの何が何でもやってほしいとういうわけではないんですけれども、まあ、ちょっと、ね、ギターを持ってなんかこう、ね、つらつらっと特に弾くものが思いつかないなと思ったときに活用してみてください。 とりあえず僕はいつ も, もそのギターを持ったときにもう必ずやる基礎練習というか、もうウォーミングアップも必ず決まっているので、あんまりこういったクロマチックをやる機会はないんですけれども、えー、ぜひ皆さんも、ですね。ぜひ皆さんも、なんて言えばいいんだろう、しまった。まとまらねえ。どう閉めましょうか。うーん、そんな面白くないから、つまんなかったらやめて OK です。それではまたさようなら。 フフフフフフ。あでも別にあれ役員立たないとかそういうわけじゃないですからね。ぜ、え、ひ、えともその辺は誤解しないでくださいませ。それでは次回、さようなら。<笑><笑>